皆さんこんにちは。AKB48 チーム8長野セリカです。このチャンネルは繊維、樹脂化学品、建在分野を支える企業、アサヒカ製アドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です。今回紹介するのは汚れ防止用粘着カバーフィルム、ピタテックシリーズです。 ピタテックシリーズの特徴について教えていただけるのはアサヒカ製アドバンスの池田さんです池田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします池田さん早速ですがこのピタテックシリーズはどんな商品なのでしょうかはいピタテックシリーズはアサヒカ製ホームプロダクタ社が開発した汚れ防止用の粘着カバーフィルムですその名の通りピタッとあることで対象物をカバーして汚れの付着を防ぐことができます また、汚れてしまった場合には、表面をさっと拭くことができ、清潔に保つことができます。そして、さっと剥がすことができるので、交換のメンテナンスも簡単です。アサヒカ製グループは、実は医薬品や医療機器など、医療分野でも長年にあたって事業を展開しています。このピカテックシリーズは、現場のお困りごとをキャッチして開発がスタートしたという経緯もあり、医療従事者の方々の目線に立って開発された商品で、現在では多数の医療機関でご利用いただいております。 今回は長野さんにも実際に製品に触れてもらいながらその機能性について実感してもらいたいと思いますここからは池田さんにこのピタテックシリーズの機能性について教えていただきたいと思いますはい、ピタテックシリーズは3つの特徴がありますそれはピタッと貼れる、サッと拭ける、サッと剥がせるです長野さんにはこれからその3つを実感していただきたいと思いますまずはピタッと割れるという特徴について解説していきますこちらはピタテックキーボード用です 実際にパソコンのキーボードに貼ってみましょうピタテックはフィルムを引き出してカットするだけです簡単ですので長野さんもやってみてくださいはい、やってみますいきます、うん、すごい簡単に貼れますねはい、ありがとうございますそして、すごい簡単に違和感なく押せますね 二つ目の特徴は表面をサッと拭けるんですピタテックシリーズは水分を通さないので安心して拭くことができます先ほどのピタテックキーボードを貼ったキーボードに水をかけてみます長野さん拭いてみてくださいはい。それから剥がしてみてくださいおお簡単に拭けますね 綺麗に！拭けました。そして剥がしてみます。おパソコンにも全然全く水がついてないです。このようにピタテックシリーズには高い撥水性があります。もしピタテックキーボードを貼っていなければ、キーボードの溝まで拭く必要もあってとっても面倒ですが、これを貼ることによって凹凸のあるキーボードが平らで滑らかになるため、さっと拭けて時間短縮になるんです。 また結果的に除菌ワイバーなどの使用枚数も減って経費削減になったといったお声もいただいております、うん、医療従事者の方々も助かりますよねそして3つ目の特徴はさらっと剥がせるという点です先ほど実際に剥がしてもらってお分かりいただいたかと思いますがピタテックシリーズは簡単に剥がすことができて清掃の手間と時間を大幅にカットすることができますうん、本当に簡単に剥がせました普段はどれぐらいの頻度で交換するのがいいですか 目安としては1週間くらい使用して新しいものに交換することをお勧めしております新しいものに交換するときも手軽で簡単だからいいですよねそうですね今回はキーボードで試していますがタッチパネルやスマートフォンに貼る用の製品もあります埃が気になるリモコンやタイマーなどいろんなものに使うことが可能ですいろいろなところに貼ってみたくなっちゃいますそれでは池田さん キタテックの機能性についてまとめをお願いします。はい、キタテックシリーズの機能性は主に3つ。ピタッと貼れて、サッと拭けて、サッと剥がせます。人がよく触れていて汚れやすい箇所にピタッと貼って、最後はさらっと剥がせば清掃の手間も時間も減らすことができるので、ぜひ一度お試しください。キタテックシリーズには2つのラインナップがあり、モニターやタブレット、また操作ボタンなどの機器の表面に貼れるキタテック。 パソコンキーボード用に特化したピタテックキーボード用がありますキーボード用は打ちにくくながらないように粘着性を部分的に付与する工夫をしております池田さんありがとうございましたピタテックシリーズを購入するにはどうすればよいのでしょうかはい動画の概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらからお問い合わせをお願いします今回も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と良かったらいいねボタンもぜひお願いします 以上 AKB48 と長野セリカの MC でお届けいたしましたまたね